気持ち悪くないか DVD 取り替えるえ、えー、寒くないもう一枚毛布かけようかなんか飲み物飲む 君なんかかかんんなななないいこととはないかなんでもね、先生とかゃ、ね、あ、ねね お, ねはいうん、お母さんすぐ帰ってくるからやめててね。 田さんはい見守ってくれる大至はい向こうに見えるのが八ヶ岳よ今日からよろしくねヒロム君じゃあお熱測ろうか 好大事的 思い出しますか幼稚園うーん小学校は覚えてるけど幼稚園は忘れちゃったかな幼稚園のお友達は思い出せないそうね寂しい寂しいとか。 まだわからないかあの子自分で分かってたんですかね自分の病気が死ぬような病気だってことそういうことは子供たちの前で言わないでよショック受けちゃうから でもあと2週間で卒園だしどっちみちすぐに忘れちゃうと思うけど保護者会でも園児には話さない方向で決まったことよだし割に合わないからって辞める人には関係ないでしょはいすいません 行きますかか<笑>どううしてあ落ちそうだよ待、ま、たねしたね。<笑> お迎えまだだったのそしたら先生に言わなきゃあの沢森先生お教室で待ってよゴッホ行ったことある何ゴッホ行ったことあるあのね夜が多いの星の形がぐるぐるってなってるのゴッホうんゴッホっていうところなのあのね何県かわからないんだけどね絵のね下のところに書いてあったの かんなちゃんゴッホは場所の名前じゃないよ人の名前ゴッホなんて場所はないのひろむくんと見たのひろむくん幼稚園来ないでしょうんどうして来ないのいろいろあるよいろいろって何ひろむくんリレーの時一番だったよ野菜も食べてたよ小学校のねランドセルも買ったの いいろいろって何カンナちゃんには関係あのねひろむくんゴッホ行ってみたいなって言ってたのだから行っちゃったんじゃないかなって思うの大丈夫大丈夫ってどうせすぐに忘れるからカンナちゃん どうしたほら行く おはようございます。 したらヘイス車かもしれないでしょヘイス者って何おじさんのことよおじさんいっぱいあるよ人のこと指さしたらダメあったあっちお財布出してどこまでたか百七十円幼稚園生は結構いらないんだよ駅の人に幼稚園ですって言ったら うちの人はって聞かれちゃうでしょ ひらむくん。 みんなで行ったらびっくりするね。 連絡ついたか奈ちゃんと匠君以外はお母様方がお越しになったら警察に通報するかどうか決めましょう、はい、<笑>あなた一体何してたの マリオこうやってあんつけた方が怖い見えるかな。<笑>ミカちゃんシルク何?。レイ点三。コンタクトにすればいいの。あのね、高校生になったらしてもいいの。口紅や塗る?。りゅうい、塗ったことあるよ。ママの塗ったの。<笑>いいな。カンナも塗りたい。仲良しの五人だし。警察に捜索願いを出そうとのことじゃないと思うんですけど。<笑> 誘拐の可能性だって考えないとそんな大げさなえじゃ あ, あ, あっくどうかダメってよ大谷先生いよいよまだ見つかってないんですかはいどういうことなんですか気がついたら気がついたらとにかく職員室にどうぞはいご用意します。はい 電車乗れるの。次はどこまで。うん、何円。小淵沢千百円。小淵沢。 千百円。千円一個と。百円一個だよ。お金足りるかな。お金足りるかな。一万円。一万円もいるかな。お金はあっても困らないの。ゆいちゃんのパパ。社長さんだもんね。そうだよ。<笑>社長は社長だもん。 変なホテルのお仕事で。変なホテルのお仕事って何。ねえねえ、変なホテルのお仕事って何。変なホテルのお仕事って。変なホテルじゃないよ。ママが言ってたの。ゆいちゃんのうちのお仕事はやらしいって。やらしいって何。やらしいっていうのはね。えっと。たくみくん。 night. まりすご注意ください。 捜索願いを出してまいりますのでもうしばらくお待ちください戻り次第事情を伺いますあの私もう一度探し そうです。ゆいの母親です。え、そうです。娘は。娘が今そこにいるんですか？代わってください。ゆいちゃん見つかったんですか？どこでみことも一緒なんですよね？俊介はゆいゆい何してるの？あなた今どこにいるの？高尾？高尾駅って何？どうしてそんな遠くにいるの？ わあトンネルだ耳つんたするねつんたするね、うん、乗車で拝撃いたしますシンク座って運転士さんだ ありがとうご小淵沢でよろしいですね 車内補充券発行金ありがとうございます君たちお父さんお母さん 電車動かないね終点じゃない。 猫ちゃん、行くよ猫、猫病院持って入れないよ電車乗れなくなるよマーリーさんの子に連れてってあげようマーリーさんはダメよ僕たちが捕まっちゃうよでも猫、ね、こ, こっちゃうよ行っちゃダメよあの人 ホームレスよホームレスお家がないのお家がなかったらどこに帰るの公園とかよお風呂はお風呂は入らないの美ちゃダメだって<笑> おいしいねうんお前ら家出かおじさんの子になるかおじさんの子になったらお前ら全員に魔法を教えてやるおじさん魔法使えるのどんな人間をな別のものの姿に変える豚とかキツネとかタヌキとかタヌキは反対よ 毛が生えてるだ ろ, 皮があるだろ 世界中のトウモロコシは全部おじさんが魔法で作ってある。 一番撮ってるし美味しくなるから だけで電車に乗るなんてお受験の時電車乗れたよ切符の買い方編出者にでも連れて行かれたらどうするのゆいちゃんひどいことされて殺されてたかもしれないのよごめんなさいだから私おばあちゃまはお年玉あげすぎだって言ったじゃないえー くの病院に行こうとしてたのそうだよママに怒られると思わなかったの思ったよあなたたちは冒険ごっこで楽しいかもしれないけど振り回されるのはこっちなんだからあのねママとママたちと先生たち嘘言ってるの 君死ぬんでしょゆいも環奈ちゃんもみんな知ってるよひろむ君死ぬんだから会えなくなるでしょあのねご挨拶しに行くのひろむ君さよならって何のために 何のためってだからお母さんたちと先生たちとで決めたのよあなたたちが悲しい気持ちにならないようにしましょうってなんでなんでってあのねあのねみんなでお約束したの約束うんあのね どんなことがあっても。絶対に。うん、泣かないこと。平本くん、リレーの時一番だったよ。野菜も食べてたよ。小学校のね、ランドセルも買ったの。いろいろって何。 ご乗車できませんのでご注意ください。ペペロンチーノは犬の種類じゃないよ。違うのパスタの種類よ。こんな犬だと思ってたよ。<笑><笑> けれども、横井さんってやっぱり変わってるわよね。もともと、役立つ子らしいわよ。役立つ子。役立つ子も少ないかな。その人の話を聞いちゃだめよ。たくみくんが出ていたの。夜までに着くかな。夜までには着くよ。 略奪婚です。 だしごめん別にいいよ 電車乗らない。乗らないの？どうするの？歩く？えー、<笑>歩くのじゃ無理だよ。<笑> あ<音楽><音楽> 先生ですかはいすいませんあの幼稚園で聞きました上原匠の父ですあすいません実は匠最近ちょっと情緒不安定で情緒不安定先月妻が家を出て行きました上の娘は連れて行ったんですが その妻は匠は置いてきましてそうですか匠はそれを妻が作ったパンケーキをまずいと言って残したせいだと思っていますむこちゃん飛行機乗ったことあるあるよサイパンに行くときに飛行機乗ったよ雲にぶつからなかった雲 今日は雲にぶつからないのかな柔らかいからぶつかっても大丈夫なんじゃない<笑>あのねカーナね雲に乗りたいの夢なの僕はサッカー選手になるのが夢だよニコトはねコンタクトにするでしょあとねアイドルになるの<笑>タクミ君はそんなのないよなんで雲は水乗機でできてるんだ リゲと同じのだから乗るのはできない俊君はサッカー選手になれない俊君は足をそうしプロになる人は幼稚園の時から一番うまいんでミコちゃんはアイドルになれないアイドルになるんだったら整形しないとなれない うだよゴッホ行ったことある？あのね、夜が多いの、星の形がぐるぐるってなってるの。 そうですか。 夜になったら病院閉まるよ。 ひろむ く, くんね夜のところに行くんだよって言ったの。 暗いところになるどのくらい暗いのちょっともう電気ついてないのちょっともう真っ暗なんだよヒヤモくん真っ暗のところに行くの怖い 嫌い子供はみんな嫌いだよでもねあのね暗くない夜があるのどこゴッホのところに行くと真っ暗でないのゴッホうんゴッホのところの夜は青いのカンナちゃん 僕見つけたよあのねゴッホっていうところだよゴッホうん行ったことあるうん何県かな静岡県かな静岡県行ったことあるよこういうのじゃなかったよ 暗かった。うん。ここだったら暗くないね。うん。ゴホのところ行きたい。うん。行きたい。じゃあカンナも一緒に行くね。いいよ。ピラムく大人には内緒のことだよ。 なんでダメって言われるからだよ大人に言うとねゴッホのところなくなっちゃうかもしれないでしょじゃあ子供だけで行くりかちゃんも誘うしゅんくんも誘うたくみくん電車しくしいよ<笑>楽しみだ ね, みだね手術来週にしましょうって。 卒業式いけるうん相談してみようね、うん、じゃあお母さん洗濯行ってくるから。 その名前だよ外国人だよあのね知らないふりしたのひろむくごゴッのところに行ったら怖いのなくなると思ったひろむく怖いのなくなると思った い, いね一番だったのにやったよべたのに<笑>なんでかななんでおラのころに行くのかな<笑>カンナちゃん泣いたらダメだよ<笑>泣かないのお束したでしょ泣くのは我慢しようって言ったでしょ<笑>カンナちゃんたら ちゃん病院行きたくないんだよヒロムくんに会うの怖いんだよあと10分で来るよ東京帰ろうね ふくみくんいくよぼパンケーキ作ったのパンケーキなんでまずはじめ寝材料理をします薄力粉150グラム卵ま1個砂糖25グラム牛乳150グラムバター30グラム バニラエッセンス少々ベーキングパウダー 5g たくみくん薄力粉はふるいにかけますバターは温めて溶かしておきます水でのらしたフキンを用意しておきます卵に砂糖を入れてよく混ぜます溶かしたバターと牛乳とバニラエッセンスを入れますまたよく混ぜます粉の中に入れますダマにならないようによく混ぜます フライパンが温まったら濡れた布巾が冷まします弱火にして先ほどの粉を流します<笑>ブツブツブツブ ツ, ブツ泡が出てきて色が変わったらっくり返します<笑> 表の裏にきつねの色の焼きいができたらふっくらのおいしいパンケーキの出来上がりです。 幼稚園のあよしきです申し訳ありませんでした先生、ええ、何でやら待ってんの悪いことしてんの<笑><笑>こういう小さい病院じゃないのよこういうのは風邪の時なのよまあいいよお腹すいたさっきのところにコンビニあったよ お, にぎり買おうか。 は先ほどから無職の男を重要参考人として取り調べています神奈川県警はこの男を重要参考人として任意動向を求め現在も取り調べが続いていますこの事件は先月10日の午後4時過ぎ祖母の家に遊びに来ていた平野飛鳥ちゃんが行方不明となり捜索活動が行われていたもので飛鳥ちゃんは先週遺体で発見されました 遺体には首を絞められた跡があったことから警察は幼児誘拐と殺人などの疑いでこの男を調べています。男は かっか<笑><笑><笑><笑>こっちは危ないよ。 探してるんで1度食べたからかな？僕は食べてないよ。嘘を食べてたよ。ちゅんこは何の子食べてた？ くだよ大きい病院だよひろみ君の病院かなどこにあるんだろう 美子ちゃん美子ちゃんパトカーに乗せてもらったの僕もタクシーじゃないのが良かったあれマリ先生なんでここにいるのお母さんが今こっちに向かってるからママ怒ってる怒ってると思うよさっきまで他の二人と一緒にいたようです 中に入ってお母さん来るの待ちましょういいよ帰りはパトカーがいいんですけど<笑>しゅんくんしゅんくんみこちゃん先生かんなちゃんとたくみくん迎えに行ってくるから二人で待っててよろしくお願いします、はい、先生ん先生もひろむくんに会いたかったの は あ, あ高見君どこ行くの 走るぞ。病院行くかな。うん。隠れて。早く隠れて。あああうん、僕が走っても動いたらダメだよ。うん、おうん。誰か来ても出てきたらダメだよ。 が来たら、そしたら乗るんだよ。え、トミカ一緒に乗らないの。うん。その代わり。今度は一緒に。雲に乗ろうね。 人かはい1人です。 お嬢ちゃんお見舞いあのねさむそうにしてたの。 たち早く病気治るといいねどうしたあのね死んじゃうかもしれないの おばあちゃんと一緒だね死ぬの怖い死ぬの怖くない人なんていないさお嬢ちゃんお友達を助けてあげたいかいならお嬢ちゃんその子のために。 身代わりになって死んであげるかい、おばあちゃん。死ぬの取り替えてあげられるよ。どうするね。おや、冷たいんだね。 変わってあげないよ《変わってあげないよ》 Oh. 拾えないし警察に迎えに来てもらうから冒険ごっこはもうおしまい東京帰ろうあなたたちは楽しかったかもしれないけどいろんな人が心配してるの迷惑かけたのごめんなさい先生 にいいの昔ね江戸時代<笑>先生が幼稚園の時先生が幼稚園の頃何時代平成時代あるねお友達がいたの その子はね、足の右足の小指がなかったのなんで生まれつき生まれつきなかったのでもねその子は困ったことはなかったのまあ平均台とかは難しいけど走れるし人に見られるのもちっとも嫌じゃなかったのうーん でもね、その子のお母さんは違ってたの裸足で出かけようとしたらすっごく怒るの靴下履きなさいってわかる隠しなさいってこと内緒の足なの幼稚園の頃からそうでプールの日はお休みしなさいって言われたの プール入れなかっうん身体測定もお休みなんでかななんでかななんでだろうね先生も分かんない他の子がその子の足を見ると「ジロジロ見ちゃいけません」って言われたの。 なんでか な, でかな大人がそう言うからそういうものなのかなって思ってたでもね今になって思うのその子プール入りたかったんだろうなってもしかしたらからかわれたりいじめられたかもしれない で も, ね、でもきっとプールすっごく楽しかったんだろうなって。 はずも安定してますので、すぐに戻ってきます。探索ユニをもう少ししたら外しますね。 たちみんなで約束したことあるよね泣かないことヒロム君の前でも守れる守れる<笑>美人になった 美人になった<笑>じゃあ行っといで じゃん。うん。遊びに来たの。うん。遊びに来たの。一人で来たの。うん、うん。しゅん君とみかとちゃんとゆいちゃんとたかみ君と来たの。今は一人だけどね。車で来たの。うん、うん。電車と。歩くのと。ポス。トそれ何するもの。 るもの。機械で息するの。金魚のみたいなの。そうそう、ブクブクの。ヒロム君、金魚の病気になったの。違うよ。金魚なわけないよ。そっか。<笑>かんなちゃん面白い。<笑>あのね、今日ね、来るときね、たこあげしたの。みんなで。うん。<笑>いいな。僕も行きたいな。お外。うん。 かんなちゃん一緒に行かないいいよマリ先生じゃあマリ先生にお願いしてあげるねカンナちゃん嘘。嘘。嘘。嘘。 無理無理お外行かないのうん無理無理なんでみんなに迷惑をかけちゃうからみんなに迷惑をかけちゃうから大騒ぎになってるの分かってます 面会時間も過ぎてますからはいどきなさいすいません嫌ですいい加減にしなさいあの子たちがどれだけの人に迷惑かけてると思ってるんですかそんなのどうだっていいじゃないですかあいやすいませんどうだっていいわけないでしょう皆さん心配してくださってるんですからだったら子供たち箱に入れて鍵かけとけばいいじゃない <笑>すいませんでもどきませんあのね何ひろむこんどくれよ落としちゃったのいいよいいよごめんねいいよいいよ さあ、卒園式の練習してる、うん、<笑>してるよ覚えたよすごい教えてあげようかうんあのね、ここが公道だとするでしょうん、うん、ここが住手組の席だとするでしょ うん。これがマイクね。うん。これが。ピアノね。うん。それでは入ってくるところから始めますね。 入場。はい。桜組送る言葉。すみだ組のお兄さんお姉さん。今日は卒園おめでとうございます。四月からは一年生ですね。小学生になっても日向幼稚園に遊びに来てください。 ありがとうございます<笑>喜びの歌お母さんたち見てみて今日は嬉しい ひろみくんも滑り組みでしょはい。せーの。お母さんたち見てみて、今日は。うれしうれしい、卒園式。こんなに大きくなりました。もうすぐ一年生。 千代樹堂長野大学病院に行った方護車両手配でなりますかなちゃんがそろそろいいでしょうかなちゃん どうしました。マリ先生、聞こえませんか。いはい。かなちゃん。ひろもも。何をしてるんでしょう。卒園式だと思います。 大変式をしているんだと思いますさあ大きく大きく歩き始めてください卒園生喜びの言葉今日は私たち 私たちの嬉しい嬉しい卒園式です大好きなお友達や先生とお別れする時が来ました入園した時は小さかった私たち僕たちはこんなに大きくなりました先生方ありがとうございましたたくさんの思い出ができましたお父さんお母さんありがとうございました毎日作ってくれたお弁当 美味しかったです私たち僕たちは皆さんの大きな愛に包まれて楽しくひなた幼稚園に通いました私たち僕たちは今日で思い出いっぱいの幼稚園とお別れしますたくさん遊んだ幼稚園の教室滑り台砂場みんなで泥だらけになって遊んだ遠足遠足 力を合わせて綱引きやリレーをした運動会、運動会。心を合わせて演奏した小敵隊、小敵隊。元気な声で歌った音楽劇、音楽劇。たくさんの思い出ができました。たくさんのお友達ができました。時々喧嘩もしたけれど、私たち、僕たちは、いつまでも、いつまでもお友達です。 お友達です。大きくなっても大きくなっても忘れません忘れません平成23年3月18日私たち僕たちは思い出と夢を胸にこの日向幼稚園を卒園します さよなぼくたちのラララララだくさんの毎日をここで過ごしてきたね。 何度笑って何度泣いて」「何度風をひいて」「たくさんの友達とここで遊んできたね」「どこで走ってどこで転んでどこで」 して「さよなら僕たちの幼稚園僕たちの遊んだにはさくらの」「パトカーだよ」「ひろむくんパトカー乗ったことある?」ないよ。 じゃあどんなだったか今度教えてあげるねうんじゃあ帰るねうんじゃあねありがとね 忘れちゃった何を<笑>さよならいいの言わなくていいの。 見えるうん見える青い夜。 喜びの歌」 かなもうちょっとなのに あの、えっと、代読します。幼稚園のお友達へ。手術しましたよ。病気治りましたよ。まだ点滴をしてるけれど、 ご飯が食べられるようになるよジュースも飲めるよ元気だよ心配してくれたのありがとうまた遊べるね遊ぼうね僕たちはお友達です 大きくなっても忘れません。平成二十三年三月十八、谷口弘武。 詳しくは番組ホームページで。